それをですね、元気よく踊らさせていただきますので、ね、あの、この風に負けずに。元気よく踊らさせて、皆さん、お手拍子よろしくお願いいたします。それでは、おでいこう、よっしゃれ、構え。さあ、元気よく聞こう。 はい。<音楽><音楽><音楽><音楽> 快走快走快走 よろしくお願いします。